平成28年8月4日、第98回夏の全国高校野球選手権大会開会式で始球式のピッチャーを務める熊本県立阿蘇中央高校の野球部キャプテン倉岡雅紀夫君が阿蘇市長を表敬訪問しました。この日、倉岡君らは選ばれた経緯や意気込みを佐藤義之阿蘇市長に報告。市長は被災した阿蘇市にとって 元気、勇気、希望を与えてくれます。始球式ではしっかりと思いを込めて投げてくださいと激励しました。今月7日に開幕する夏の甲子園では、今年4月に起きた熊本地震の被災地を励まそうと、熊本県の高校球児が開会式に招待されることが決まっていました。そんな中、倉岡くんが書いた 野球にかける思いを綴った作文が主催者の目に留まり今回の大役に抜擢されたということです倉岡くんは古城小学校一宮中学校出身で小学2年生から野球を始めました熊本地震では倉岡くんも避難所や車中泊を経験し野球がやりたくてもやれない時期を過ごしましたそして改めて家族や周りの環境に感謝しながら 阿蘇に元気 を, を合言葉に練習を続けてきました。残念ながら阿蘇中央高校野球部は2回戦で敗退しましたが、倉岡君が始球式のピッチャーに選ばれたことに地域の人たちも喜んでいるということです。ま、その夏の大会自分たちは2回戦で敗退してま、その時点でそのあもう甲子園っていう夢が絶たれたなっていうふうに思ってたんですけど、まあその中でそういう。 話をいただいてで本当に自分の中でも実感もありませんでしたし本当にイメージもつかなかったんで本当に驚きでまあ、でもそのまな、あ、甲子園っていう舞台で投げられるっていうことには本当に嬉しいことだなって思いました、ね、本当に家族のみんなが本当に嬉しがってくれてでもう親も本当に話聞いたときは本当に涙が出そうだったっていうふに言ってくれたんで本当にそういう面では。 良かったたなっていい う, うに思いましたし友達もその報告したときは本当に嬉しがってくれたので本当はチームのみんなで行きたかったんですけどその夢を自分に託してくれたというかそういう面で本当に嬉しいことだなと思いました熊本を代表していくわけなのでそういう面でしっかりと熊本に熊本は元気ですというふうに表現できたらとうう思うのでそういう面でしっかりと自信あったときに。 全国の皆さんが支援していただいた方々に感謝しながら、しっかりと投げたいなと思います倉岡君がピッチャーを務める始球式は、8月7日日曜日、開会式後の午前10時30分からの第1試合で行われます。